はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はですね、えー、また沖縄編となっておりまして今回ね訪れたお店以前からもねお世話になっております 夢を語れ沖縄さんにおお邪魔しておりますというのも、まあ、夢を語れさんってまあ系列の、ね、お店は独立した店主さんが3年経った後はねもは独立したりとか、まあ、名前を変えなければいけないという制度がありまして今まで、ね、お世話になってたダンさんが無事、ね、3年を迎えて卒業するということで、えー、今回はです、ね、新たな店主さんが変わりましてそれに伴って、まあ、スープとかいろいろ昔に比べても若干ね マイナーチェンジというかメインチェンジとかいろいろあったみたいなんで今回のね美味しい新店主さんのラーメンと汁なしを各ね1杯ずつの計2杯いただいていこうと思いますでもねもうラーメンは作っていただいておりますので、はい、あもうこれコールのやつですね、はい、も う, うすであじゃあお任せでお願いしますはい、はい、今回はねあの 600g ずつ計 1.2kg ゆで前でねいただく予定となっておりましてもうねメニューの方が来るかと思いますので、えー、到着まで待ちたいと思います めっちゃ取られてるっすね。はいよっす。うわめっちゃうまそう。う, うわ。じゃあ早速じゃいただきます。でこれ一杯目ですねラーメンでございますね。う, ん、うまそう。 めっちゃうまいっすね甘みすごいなこれうまーあ、めっちゃうまいっすねそしたらちょっとこの豚もいただいちゃいましょうか豚ねよ豚こんな感じですねいただきますうんうまっこれなんか肉感増してますねうまい、うん、うま い, うまいめちゃめちゃうまい 旨、ね、い、うんうん。ということでやっぱその冷やしも食ってみたいですね。冷やしでうまいすよめちゃめちゃこの麺で冷やしたらうまいですよね。ういよ変質さんが変わったので。昨 日, 昨日二日目でこの試合を。<笑>の<笑>どういうこと？若いスープの厚みじゃないですよね。 たぶ<笑>ん最終営業日がしょ醤油が2000以上の舞台な材だっんで、うん、その厚みを残しつつ、きじょうん、で多分トントンん、いい加減に調節して。うんうんうん うんダンサーの時もそうでしたけど、うん、毎回やっぱうまいし固定のお客さんもついて人気店になってるけど。うん ちゃんとずーっとブラッシュアップしてますよね、スープのま加減も変わったし今までの中で一番特に生姜が立ってますね、食べやすい。うん、でまたこの沖縄は沖縄で独特の味の当て方があるじゃないですか、ちょっとあナイチとかあっちの方とは違う作り方するから、これめっちゃ好きなんですよね、僕はこれが。 あこういうい系ねっていうのが3つ4つあったら全くどこにも落とさないです、うん、そうですね、うん、全然違いますうち、ん、の方は気に言うかだと結構あのうまいただの濃厚な豚ちんたんとか多いです、うん、二郎ではないとか、うん、どっちかに振り切っちゃってる感じ、はい、でこれはもうほんとちょうど間というかいいマジで、うん、<笑>あっギルティありますむっちゃ熱い<笑><笑>すげえ熱いじゃない ラーメン丼より熱いじゃないですかこれがうまいですからね、はい、ギルティー皆さんねギルティーねこんな感じですね油とニンニクと、まあ、唐辛子で、まあ、返しも入っててっていう感じでこれがねめちゃめちゃ万能にうまい調味料なんですよね生卵入れてもおいしいですねちょっと見えますこれうん一番ジャンクな絵っすよねこれ うんまあ、二郎系でこういう油系に合えるトッピングって少なくて、ただ、昔、近いものであったのがあの藤丸さんの梶原店さんで、白とか、でも全くまた違いますよねもシンプルにこれの混ぜさば食いたいですね。<笑> 扱わないね。なぜか辛いのもいけるから。あ、そうなんだ。そう。うま。マジでやっぱ表層の脂が甘い。うまいですねこれが、うん。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。うわあ。え、う、ず、ん。 うわ暴力的なやつが来た<笑>ということでね、えー、例えば2杯目到着いたしました、こちらはですが、ね、汁なしのチーズからましトッピングに野菜抜きになってますね、超暴力的な一杯になってます、うまそう、<笑>いただきます。やめ<笑>めちゃめちゃゃジャンク<笑>うううわ、まそう <笑>うんうまっ汁なしにするとあのこの表面が溶け出してんだけどコししっかりあるじゃないですかこの麺の感じたまんないですよねで野菜あえてもおいしいですけどがっつりきたい日は抜きにしてもいいですねこれまだちょっと僕は締めに残ってるんでギルティ絡ませて。 甘み追加するのもちょっと楽しみなんですよね<笑>ちょっと最後締めで楽しみなんですけど生卵ありがとうございますうわー、うんーんでこれマジで流大生めちゃめちゃ喜びますねこういう味してると<笑>若い子は こ, これがって言いますよね やっぱりうまみが強いからもちろんねベースは濃いんですけどしょっぱいって思わないんだよねこれがね絶妙です、うん、またねこの豚もマまじでうまいですうんう、ま、そしたらせっかくなのでいただいたまず生卵ですね 上に残ったギルティーを。よいしょ。うん。ああ。ジャンクだね、これは。よいしょ。うわ。う ま, うん、うまい。<笑> めちゃめちゃ暴力的な味するわ<笑>、うん。 ありがとうございました。 いや、めっちゃうまかった。<笑>ということでね、えー、オーナーさんが変わった新生の夢を語り、沖縄産でラーメンとね、汁なしいただいてまいりましたが、めちゃめちゃうまかったっす。本<笑>当<笑>にね、 まあどちらも結構系統が違いますやっぱラーメンは非乳化なんで繊細さというかだし感もしっかりあるし醤油感もしっかりあってかつね二郎系らしいジャンクな部分もしっかり持ち合わせたラーメンでこっちのもう汁なしはもう超暴力的ですねもう<笑>若い子は絶対好きまあ僕ももう30なんですけど好きでした<笑> 2種類ともめちゃめちゃうまいラーメンでございました今後も限定的にまた落ち着いたら何かやったりする予定なんですかはいはい 鶏塩、マジ<笑>真逆のラーメンをううわー面白そうー、ね、いいっすね。 いや本当にこちらのお店は以前からもそうなんですけれども、この二郎系のラーメンだけではなくて、いろんなね、月ごとにいろんな限定メニュー、販売しておりまして、そういったね、秋を感じさせないようなもう常連さんをね毎日喜ばせるような楽しいラーメン作り、いっぱいしておりますので、もう琉球大学とかも近いですし、この辺の学生さんだったりとか、ご近所の方はね、ぜひ夢を語り、沖縄産でこのね、うまいラーメン、食べてみてください。いいいいややしししかったたたたですあありりががととううごござざまま食べたー<笑> うまかった。<笑>